皆さんこんこにちはポリナですですいきなり山梨県大雪が来ました。で一応今日は、うん、4月の13日です。ねえ参ったなその天気ですね。でいきなり私今日何をするのでしょうか今から紹介させてください。で私の動画皆さんの前に。 になっ た, かった多分その人は何をやってると思ったかもしれない出かけることが多かったでそれは実はもう前の話3月の話で4月に入ったらもう2週間ほとんど2週間が経ったんですねで私はずっとずっと家にいます、うんうん<笑> 家にいてあまりその知らない人と接触しないですでたまに出かけるのはまあ山梨は自然が多いから自然が多いからなんか山登りをやったりとかその公園を歩いたりまあその自由はまだございますで時々コンビニのコーヒーとか<笑>まあ買い物をするぐらいですね、うん、で正しく生活を 行いますで今日はちょっと特別で実は私は今日自分で手作りマスクをやってみたいいと思います<笑>生地が違うんだけどこれなんていうのかなこっち側がこれああでアタッチする方が柔らかい素材ああで好きな柄を1枚ずつ選ぶんだけど中は多分これ使えばいい で外のやつは何でもいいから一つ。何でもいいからわ、うん。好きな柄を。好きな柄を、うん、な何やればいいのかな。普通に。You? なんかハワイっぽいがハワイ<笑>ね。じゃあハワイっぽいにします。<笑>うん。次は。うん。ではマスクの先生の説明をちょっといただきます。<笑>これを広げて型紙を。ああ。で。 こうなる感じマスクがおおだからこれで切っていくャキで切って、うん、なんだけど切る時におそらくこうやってああ、うん、止めてあげたらいいほうんうん、方がいいです、うん、で あ最初、その説明の紙はどこから来ました、それは、なんか、い、ね、やいやり、いやりみたいな、ね。生地買ったところで、なんかってた、なんか、ネットで簡単に、うんうん、見つけることができる、あ そ, う そ, う そ, う そ, うそういうものだったり、おすすめもあるね、おお、すごいですね、うん、では、やってみます。イエーイー はい、こたつは素敵感じですね、もう。で、ロシアですね、私、そういうものはなんか、手で作るものは甘、あまり上手じゃない、上手じゃないと、なんかすごく本当に下手です。あで、なんかまあ、1年1回、例えば、ボタンが外れてで、それを直すぐらい、1年1回、本当に。で、この作業をやるのは<笑>、 ね、えでもみんな一緒にやりましょう私できるのや本当に誰もできると思いますしかもロシアでねあることわざがあってでなんか上 手, 上手じゃない人のことなんか手はお尻から伸ばすねこういう感じでで私はまさにそ う, そういうですね<笑>手はお尻から何もできないみたい でも頑張ってやってみます。あはははは い, いで最初は先生が教 え, 教えたとり可愛 い, いのがでハワイハワイっぽくマスクハワイっぽくマスクを作りたいと思いますいや私は本当にできるかどうかちょっと自信がないんですが<笑>私は信じてちょこれはちょっとやめた方がいいかな。 信じてもっとちょっとみんなに見せたいでこういう形でこういう形でこうこの柄でやりますなんか人形さんも許しねえわいい柄いい柄じゃあ切りますありがとうダダが初めてのあれです、ね、切ることがとうありがとあがとうありがとうありがとうあがと <笑> <Good job. 笑> 2個目に入りますでもいいねなんか家族と一緒にね集まってまあ何かをやる必ずしマスクを作るではないけど今の時期ですね多分いいアイデアかもしれないかなで私は自分でなんか一人で絶対に無理と思ったけどその 今にいた人たちはですね、私たちはみんな全部同じ場所に住んでいるので、なんかまあ、接触しても大丈夫の感じで、まあ、毎日そうするから、みんなは甘い、まあまり、お店ぐらい出かけるから大丈夫。おお、できたふう、できた。で, きたで、もう一回同じことをやる。このマスクは 洗, い洗濯できるから。 おーうんエコだよ使い捨てじゃないし3個目できたー4個目できたー<笑>トイレ休憩です<笑><笑>今こういうものがあってで次のステップですね次のステップなんか柄がある方は中に行ってでここで なんかこまめに抜くみたいな感じですでここに当たるのはちょっと難しいかもじゃあおー入った入ったここを合わせて広い側ですねあ、こまめに塗っていきますよし今のところ1回までやりましたおっぱい。で、なんか声はすごく糸の間ではちょっと大きいからもう1回をやると思います同じことでよし こういう感じで、こういう形で、まあ最初のあれですね、上上の側ができたハワイスタイルでどう？<笑>いいじゃないですか？うん、<笑>でもこれはうなんかまあでもだか軽 か, か, かもしれない簡単子供で も, でも子供でもできるんじゃないのかなと思った。そうそううん、これね簡単だよ。あのちょっとこうん、単純だよ結局。 これから少しややかしい部分に入りま す,、えーとですね。この2つを合わせます。でも大事なのは向きですね。ねねこれは塗ったところで、まあ、美しくない側という。1、ねね、回ちょっと美し い, 美しい側を前に出せます。で、ここは逆になります。ね、これはは美しい側は 隠すと、そのない、前は美しくない側。で、合わせます。上、上に行くのは、上、上に行くのは。ね、これは綺麗柄の表になる。で、美しくない方。で、中は、中は逆。ですね、美しい方の、中の部分。ね、こういう。 こういう、いい合わせてて縫っきます、ね、え学校で、ね、私も言いましたなんかホームクラスみたいロシアの私の学校ですねホームクラスみたいな授業があって1週間1回2回ぐらいねでそこで服を作ったりとか食ものを作ったりでなんかその授業はそのその授業はねその男性と女性は別々。 で, す、ね、で男性はなんかすごく複雑なことをやってたなんか手でなんか虹を作ったりとかもう本当にええー、みたいな感じで女性の方まだ楽かもしれないでそこを私一番好きだったのはなんか美味しい食べ物を作るみんなと一緒に何か作ってでなんか 男子たちにじゃどうぞ一緒に食べましょうみたいなうん、うんその、それは一番良かったかなでもみんな心配 し, 失敗した時もあったよ<笑>なんか女性たちは頑張ってて<笑>結果としてすごくまずいものが出てくる時もあったよ<笑>もうで最近ねまあ マスクは売ってないでしょでそのことでみんなはすごく心配で心配であ私は一体どうやってきその次は生きるのでしょうかマスクがない時代に時にねみんなは忘れたでしょ私も含めて忘れたでしょうでなんかじゃあないなら作ればいいでないなら作ればいいそれは簡単まあ大体いいまあ1時間かかるのかな 上の方、ここですね。終わったよ。でここは終わってじゃあ下の方に行きますでこれを作ってなんか大切な20年の思いとしてね<笑>このマスクですね例えば皆さんちょっとイメージしましょうで今日から10年が経ってもこのマスクは消えないかもしれないで。 10年後、このマスクを見て、ね、私は、ああ、こういう時もあったねーと思うかもしれないね。みんなもちろん今は心配でパニック大変ですけど、なんか時が経つでしょう。世界 は, 世界は治る大丈夫。と信じたい。<笑>いい感じじゃないですか、じゃあ。こ<笑>ういう、ねこういう感じで。 まあ、ちょっとおだいしないかもしれないが私全部尽くしたで、ね、ここはね塗ってないでしょここここここここ、ね、マスクのこことここ裏返したらいいかもしれないね多分多分多分ね多分こうしたらこうしたらへー 面白い面白いまさかうわっうお お, お, おーこういうことかへえ<笑>おおちょっとかわいくなってきた私のマスクえやったいけるかもそんなにそこまで最低お作品じゃないかもしれないえやったやったじゃあ見てみましょうこういうこういうことになりました でその中も美しくなえましたまあまあ形はちょっと変かもしれないがえー、<笑>見逃しておきましょうサイズもぴったりなんか私の顔サイズも大丈夫合ってます合ってます、えー、もうすぐおばあゃんええー、ちょっとかわいいじゃないですか<笑> で残りは本当にもう少しですよでここはこの側と向こう側を縫ってで、曲げてで、ちょっと隙間を<笑>隙間を残してで そ, こもその隙間に何か、ね、糸 を, 糸を出来上がったもの先 輩, 先輩の出来上がったものもあるからで、こういう感じでね糸が 楽に通すようにスペースが残すだけここもほとんどできたまあこういう感じで<笑>完璧です完璧です全く丁寧じゃないけど結果はこういうで、ね、こ, こ, こういう形ででもねしかも固まってるね <笑>, 笑い笑うわでも それは神様あなたが下手<笑>という音でしたで、糸ですね適当で<笑>よしねえねえねええちょっと待ってイエーイねえねえねえねえねえこういう感じでよい<笑>ほばほばこれだけでほっぱイエーイよーしじゃ 完璧マスクとの戦いはんんポリヌの勝ちですよ、イエーイと<笑>ういうことでハワイマスク、完璧なハワイマスク作成じゃあ<笑>、ね、おしゃれですね、私はやはりおしゃれな方ですね。うん、最後ままで見た人は本当にありがとうございます では、皆様ご視聴ありがとうございました。